皆さんこんにちは福岡役員にあるハートカイロ整体院です今日のテーマは緊張型頭痛や肩こりの時めまいを感じる理由というテーマでお話ししますめまいやふらつきは転倒の原因にもなり危険を伴うお悩みです同じ緊張型頭痛や肩こりがある方でめまいがある方は参考にしてみてくださいまず緊張型頭痛と肩こりの原因を簡単に説明します 緊張型頭痛や肩こりは硬くなった筋肉が原因と言われています筋肉が硬くなると痛みが出る主な原因は血行不良です血行不良になると筋肉への栄養不足酸素不足になります痛みはその危機的状態を知らせていますまた3ヶ月以上の痛みは慢性痛と言います長引く痛みは絶対ではありませんが 脳に刷りりままれる場合がありますその結果痛み過敏痛みの抑制力が低下します脳にはもともと痛みをコントロールする機能がありますが体力と同じで低下するのですですから長引く場合は患部だけ見てもうまくいかない場合がありますここではテーマと違うので慢性痛の詳しい話は別の機会とします話を戻して 緊張型頭痛と肩こりとめまいがどのように関係しているのか説明します私たちの体は脳からの命令が筋肉に伝わり筋肉が収縮することで体を動かしていますそして体のセンサーによって自分の動きを客観的に再確認していますそのセンサーは3つあります体の動きを知るセンサー第一に目です 実際の動いている体を見る視覚によって確認できます。第2に三半器官です。耳の奥にある器官になります。体の傾き、平行感覚を察知します。第3に筋肉の情報です。首の筋肉、また腱、関節にあるセンサーから位置情報が脳に伝えられています。これら3つの情報が脳で処理され、 自分の動ききを正確に知ることができますしかし首や肩周辺の筋肉が固まると3つの情報に違いがあり脳が混乱しますあなたも種類の違う仕事が重なった時慌てた経験がありませんか脳が混乱することは身近にあります緊張型頭痛でめまいがする時脳はどのような理由で混乱したのでしょうか この状態が緊張型頭痛と肩こりの時に起こるめまいの原因かもしれません緊張型頭痛や肩こりが起こると首と肩の筋肉が緩まず収縮した状態になります収縮した状態になります脳は筋肉の縮むと緩むの情報を受け取り自分の頭がどこに向いているのか判断しますここで例を挙げます首を右に回す時 右のの肩や首の筋肉が収縮していますそして左の肩は緩んでいますしかし右の首や肩の筋肉が凝り固まって収縮していると右を向いていなくても向いていると脳に情報を送ることになります実際には正面を向いていて視覚や三半器官は正面を向いていると思っていても右の筋肉が収縮し 首は右を向いているような情報を脳に伝えているのですつまり筋肉の情報に従うのか視覚の情報に従うのか三半規管の情報に従うのか脳は迷っているわけですこの迷いがめまいにつながると言われていますいかがでしたか本日は緊張型頭痛や肩こりになぜめまいを感じるのか という説明をさせていただきました、はい、それでは本日もご覧いただいてありがとうございました失礼します今後もあなたの役に立つ健康情報をお伝えしたいと思っています参考になったと思った方はいいねとチャンネル登録お願いします